今は泣き、いとしのベアトリスへ。ベアトリスへ、君への愛は永遠だ。でも君はもういない。ベアトリスへ、君が元気で生きていたらよかったのに。ベアトリスへ、私の愛は、 蝶のように待った死がコウモリのごとく舞い降りてくるまでベアトリスへ君は私の胸の中と墓の中にいるベアトリスへ君と出会って私の人生が始まった そのあとすぐ君の人生は終わってしまったねベアトリスへ君といると息が止まりそうだった今は君の息が止まっているベアトリスへ君のいない夏は冬のように寒い君のいない冬は凍えそうに寒い ベアトリスへ。二人の愛は、僕のハートを引き裂き、君の心臓を止めた。ベアトリスへ。出会ったとき、君は可愛く、私は寂しかった。今はもっと寂しいよ。ベアトリスへ。死んだ女性は語れない。 悲しい男性は書き残す。ベアトリスへ。私の燃え上がる愛を消せる者はいない。君の燃える家も。ベアトリスへ。君を大切にした。君はもういない。この世は 悪夢と化した。